さあ始まりましたステーキ大食いバトルロイヤル 300g のお肉が長めの広告ぐらいの時間で消えていきました、まあ、よくねネットでは歴代大食いファイター誰が最強なのか論争みたいなのがあるんですけど、まあ、当然ね活躍した世代も違いますし、まあ、ルールや環境もね今と昔じゃ全然違いますんでこんなんね普通の人から見たらね怪奇現象でしょう サムライティングをご覧の皆様こんにちはマックス杉でございますいつもご視聴いただき誠にありがとうございますそして今回顔にスポンサードしてくださった薄毛治療の神話クリニック様スポンサードありがとうございますこれからもフードファイト業界を盛り上げるべく皆様に楽しんでいただける動画を制作していきたいと思っております今後の活動についてですがフードバトルクラブのような規模の大きい大会をこれからもどんどん開催していきたいと思っております その中で、ぜひご協賛していただけるスポンサー様を募集しております。もしご興味のある方は、概要欄にありますメールアドレスにご連絡ください。改めまして、今回スポンサーとしてくださった薄毛治療の神話クリニック様、本当にありがとうございます。そして私事ではございますが、この度なんと2回目の植毛手術を受けることになりました。詳しくは、概要欄にあります URL から飛んでみてください。以上、皆様へのご報告でした。 大丈夫ですいませんごめんなさい正規対決制限時間10分5秒前54321始め<笑> さあ始まりましたステーキ大食いバトルロイヤルですルールは非常にシンプル制限時間10分以内に1皿 300g あるステーキをより多く食べた人が勝利です、まあ、これまでのガオっていうのは早食い対決を除き全てチーム戦で、まあ、個人によってね食べる食材や時間が異なったりするなど何らかのギミックがあったんですけど、まあ今 今回は、ね、参加者全員が個人で競い合うバトルロイヤル形式さらにギミックなしなんで本当にね各個人の実力がそのまま結果に反映される戦いになりそうです。 さあそうこう言って以来でドラコさんが1皿目を完食ラップタイムは約40秒 300g のお肉が長めの報告ぐらいの時間で消えていきましたそしてドラコさんに続きマックスさんそしてゾウさんも続きます、まあ、ちなみに今回のお肉はなんとサーロイン様 さらにね、低温調理で柔らかくしてありカットもあらかじめされてるんで、まあ、お肉にしてはね、比較的食べやすい方ではあるんですけど、まあ、それでもやはりただただ口に運んで飲めばいいおなじみのラーメンやカレーとかと比べるとある程度の大きさがあって、まあ、咀嚼や縁起が必要な分難しい食材になってきそうですねうんさあそしてねこの時点で約1分30秒が経過キング山本選手も一皿を完食に全員が1皿出揃った状態となりましたって言ってる間にねマックスさん ドラコさんが2皿目完食されましたね1分40秒とんでもないタイムそしてゾウさんもまたまた続きます まあ、序盤のトップ争いはこの3名がねしのぎを削っている状態ですねキング山本さんとテイネ木下さんは後ろで様子を伺っている状態なんですけども制限時間が今回ね10分と短めなんでこれ以上差をつくのは避けたいところですそういやね先ほどルールは非常にオーソドックスと申し上げたんですけど、まあ、出場者の方はね今までにない組み合わせですよねテイネシ下さんキング山本さん川ザイルさんマックス鈴木さんドラコさんゾウさんともき綺麗に世代が分かれて がっていますまあ、ここまでね、広い世代にわたって集まって、フードファイターが対決する様子は、今までのテレビでもなかなか見られなかった光景じゃないでしょうか。まあ、私、篠剣もね、ゾウさんとは同世代ですけど、て、ま、い、あ、ね、木下さんとかね、キング山本さんがガチンコで戦ってらした時代って、まあ、僕がね、大学1年になりたって、まあ、たまま花垂れ小僧の時だったんですよね。あそんなね、レジェンドとも呼べるお方たちが、もうね、目の前で食べてるってだけでも大興奮です。まあ、よく、ね、ネットでは 歴代大食いファイター誰が最強なのか論争みたいなのがあるんですけど。 当然ね、活躍した世代も違いますし、まあ、ルールや環境もね、今と昔じゃ全然違いますんで、あくまでも気丈論で終わってたんですよね。まあ、それがひょっとしたら気乗論じゃなくなる時代が来るのかもしれません。まあ、僕もね、あのー、すぐね、漫画とか、ソシャゲのキャラの最強ランキングとか開いちゃうぐらい、最強論争とか大好きな脳みそ、週刊少年、ジャンプ男なんで、今からワクワクが止まりません。まあまあよくばね、その最強論争に加われれば と思ったりもしますけどまあね、もう今はやむちゃですね。毎回実況解説と言いつつは半分ぐらいツッコミになってしまってます。さあ、そのツッコミじゃなかった実況解説に戻るんですけど、まあ、現在4分ちょっと経過。マックスさんがトップで4皿、後ろ20秒ぐらいの差でゾウさんとドラコさんが追う展開になっています。まあ、4分で1 2キロみんなだいたい1皿1分ぐらいのペースですね。ステーキであることを考えると意味がわからないスピードです。 まあ別にステーキじゃなくても意味わかんないスピードなんですけど、いや本当ね、ステーキって割とね、ラーメンとかと並んで大食いチャレンジのシンボルというか、まあ大食いチャレンジといえばこの食材みたいな感じで、ハードル低くてね、親しみやすい顔してるんですけど、もうめちゃくちゃ難しい食材なんですよ。めちゃくちゃ難しいのに、ちょっとね、大食い自信ある人やってみーひんかーみたいな感じで、もう2キロぐらいのね、チャレンジがね、まあまあ全国の各地であるんですよね。その結果パッと見 重量だけけ見たら少なくなくいけそうな気がするこのチュートリアルの皮をかぶったクロウト向けチャレンジに挑み返り討ちの憂例が全国各地で報告されました、まあ、しかもねステーキって失敗料金高いからねお腹はパンパンではち切れそうになるのに財布はガリッガリになるっていうあ皆さん初見のチャレンジは絶対ラーメンとかカレーみたいな食べやすいやつにしましょうあでなんでステーキが難しいかなんですけど、まあ、これはお察しの通りねやっぱね咀嚼とか演技力が必要な 食材っていうのはね、ハードになる傾向があるんですよね。ねもうこれはね。全宇宙の食材共通で揚げ物とか生野菜もかもそうです。まこういった食材ね。ちょっとお腹が膨れると、カレーとかラーメンといった飲み物食材と比較し、露骨にペースが落ちます。もう大食いチャレンジで真っ先に食べる必要があるのもこれが理由です。ま後、あ、に残したらね。もう腹パン状態で退治することになるんで、無限に時間が奪われるんですよね。あこんな感じでステーキっても食材と。しては 最高ランクに難しい食材なんで、まあ、10分とはいえどね、まあ、早いのは本当に最長の12分程度全然そんなことなかったですねなんやこの疾走感はおー 5分超えても全然ペースを落ちる人いないっけいやほんとね、これおかしいんですよ。皆さん冷静に考えてみてください。300g のステーキが1分経ったら消えてるんですよ。まあ、こんなんね、普通の人から見たらね、怪奇現象でしょう。ん、もう全員がね、レベル高すぎて気づかない異常事態が発生しております。 さあここでマックスさんが7皿完食ついに後続との差が2皿にまで広がりました残り時間を考えるのでここからまくるのはなかなか骨がいりそうです いやーしかしマックスさんこういうね食べ方の技術がタイムに響いてくる食材本当に強いですね、まあ、これはねやはり経験の差が大きい気がします、まあ、その中でもおそらくネイサンズニューヨークで行われる世界一の知名度を誇るこのホットドッグ大会に出場された経験が本当にね今のマックスさんを強くしている気がします、まあ、大会に向けてねいかにホットドッグを早く食べるか、まあ、限界まで修行を重ねたことによりもうね一口当たりの食材の大きさその大きさにするまでの 咀嚼などといった過程そしてて、ね、て飲み込むにに口に入れれるる水のの量もう全てがねねささんん自身の中でで最適化されてるんですよ、ね、うん食べる動作の連動が異常に高いハンターハンターのネテロ会長みたいです、まあ、普段はねあのカレーとかラーメンといった比較的食べやすい食材での大食いチャレンジとか大食い対決が多く食べ方よりも演技力勝負になるんであんまり目立たないんですけど、まあ、ちょっとね成功法だと難しいイレギュラーな食材ではその差が本当 にに顕著に出ます、まあ、多分ね今回同じ10分の短期決戦でも、まあ、カレーとかねラーメンなら、まあ、全然ね展開変わってたと思うんですよ逆にホットドッグでもやろうもんなら、まあ、マックスさんが今よりもぶっちぎっていた可能性は高いです、まあ、マックスさんね短距離中距離長距離全てをこなせるオールラウンダー的なイメージを持たれている方も多いと思いますし、まあ、実際そうなんですけど、まあ、この方はね全距離の適性が高い上に食材に関してもオールラウンダーです、まあ、一応ね ご本人パスタが大な苦手とおっしゃってるんですけど、まあ、そもそもねパスタという食材自体が凶悪すぎますしさあそして9分経過依然としてマックさんが2皿リードして残り1分を切りました後に続くのはゾウさんの7皿その後ろを1皿されドラコさんが追いますそしてね木下さんがね6皿でドラコさんに並んできましたねさあここでゾウさんが 2400g8 皿を完食 残り約30秒ここからマックス鈴木選手を超える展開はありえるのかそしてドラコさんと丁寧木下さんも残り最後ラストスパートを勝負をかけてしのぎを削っておりますさあこのルールでは最後抑え残った分まで重量にカウントされるんで最後の1秒まで勝負がわからない展開残り10秒となりました勝負やいかに98765 4 3 2 1終了ですはい、毎週おなじみ天の声です。 今回紹介するのは薄毛治療のプロフェッショナル神話クリニックさんあの大食いファイターのマックス鈴木さんも自毛・植毛手術を受けられたクリニックさんで見事髪の毛を手に入れた後さらなる増毛を求め2度目の手術も受けられるそうです自毛・植毛の効果で変化が一目瞭然少しでも悩んでいる方がいらっしゃいましたぜひ無料のカウンセリングからでも相談してみてください薄毛治療の神話クリニック結果発表 <笑>やや<笑>第5位1 8 0 0グラムキング山本選手キング<笑>第4位2 0 5 5グラム丁寧木下選手第3位2 1 0 0 30g ドラコ選手ー第2位、2603g、ゾウさんパクパク選手そして第1位、3020g、マックス・<笑>鈴木選手。いやいや お一人ずつちょっとコメントの方をいただいていきたいと思いますはいじゃあまずキング山本選手からお願いしますはい出し切りました<笑><笑>全てをもう出し切りました僕は思ってたより食べづらかったです、はい、もうちょっといけるかなって思ったんですけどもう出し切りました、はい 続いいいいて丁寧木下選手お願ししまますす本当に難しい食材だったと思います最後の方で食べ方がようやく分かってきて、ペースが上がってきたんですけど、その頃には終わっちゃいました。ままままままだまだだだ <笑>続いてドラコ選手、よろししくお願いしますレジェンドの丁寧木下さん、そしてキング山本さんっていうのは、僕らの世代からすると憧れのレジェンドたちなので、今回、こういう機会で戦えることができてすごく嬉しかったっていうのと、あと、まあ、マックスともまたこうやって戦えたし、同しこう、ゾウさんに関しては、えー、ともう2年ぐらい前ですかね、あの同じ大会で、同じ食材で1回ぶつかったときに、 あのお互いボコボコにされたんですよ。なんで、まあなんかお互いにこう成長をこの2年間で感じられたのかなっていうのこの10分間の中でこう成果があったので全力出し切れたので楽しめました。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして増さんパクパク選手よろしくお願いします。そうですね。僕自身もこうやって。 まあ、僕の学生も高校生の頃ですかねからもう見てたなんていうかメンバートラコさんやっぱり丁寧さん山本さんそしてマックスさんすごい憧れの人とこうやってなんか並ぶこと自体がちょっと不思議な感覚で、うん、なんていうか夢のようなすご い, なんていうかひとときでしたねこうやってまたまたステーキとは違う、まあ、今回は早食いだったんで次はなんていうか皆さんと大食いでちょっと勝負したいなと。 思いますのでぜひその時は皆さんよろしくお願いしますありがとうございましたはいじゃあ最後マックス鈴木選手よろしくお願いしますよろしくお願いしますありがとうございました本当にあのまあちょっと立場的に主催でもありこう選手でもっていう半分半分な目線ではあるんですけども まあ、あの先ほどのインタビューでねゾウさんだったりドラゴン君とかこういう場合戦えるのいいなって言ってもらえたのが嬉しいなっていうのもう僕自身、もう本当に見てた大食いファンから始まっているのでこのねお二方大食いのファンであればあるほど分かると思うんですがもうこのお二方の間に入れるながら戦えるっていうのがすごいこう楽しかったしなんかこうどっちかっていうともう競技っいうより も, なんかもう夢見心地でやってた感じなんで、は。い あんまりこうスコア時代は僕はあんまりは気にしてないんですけれども、はい、なんか楽しかったなっていう、すごい光栄でしたね、はい。いろんな世代の人たちが集まる戦いで、まさにドリームマッチという感じでした、えー、私の世代からしても、すごい、あのー、見てる、実物見るだけで感動するような人たちがいっぱいいて、なかなかない機会だと思うんですごい戦いでした。これにてあのー 大食いステーキ対決ドリームマッチ終了いたします